ななのので、であなたの商品とかサービスですね、クリニックとか整体院とかの競合の考え方ですけどほとんどの人が同じマーケットで同じ地域で同じ商品でっていう形で競合がどうっていうことを考えるわけなんですけどそうじゃなくて例えば10万円の回数券やったらやっぱり小さい旅行だったりだとかみんなで食事に行ったりだとかですねもしくはそういうものと比べ高級エステとか比べられるわけなんですよだから10回券を買う時に買わない時の理由っていうものがやっぱりあなた自身の商品とかサービスっていうものがじゃあやっぱりそういうそういうふうな 腰痛の治療を受けるんやったら、その10万使ってみんなで旅行行こうよ、温泉行こうよっていう風に言われるものに関しては勝てない、理由がないからダメなんですよ。だからほとんどの人がやっぱ回数券の高額の販売とかね、自費のクリニックとかあるんで失敗するのは、隣がこうやってるから自分もそうしようっていうか、ほぼ全員失敗するんですね、根付けの理由、その金額の理由を明確にお客さんが納得するように教育できるか、伝えられるかっていうのは非常に重要になってきますので、これ分からない方はぜひ作った方がいいと思います。もっと知りたい方は富士塾 と, 塾とか、下のリンクを見てください。以上です。